あのね、話したいことがあればここでコーナーなんですけど、あるの、今日は、いつもはないんだけど。<笑>あの、私ね、本当に世の中の時間の流れとは全然、あのー、乗っかれてないんですけど、ようやく BTS の波が来ました。<笑>

自分のいいタイミングで乗ってんなって勝手に思ってんですけど<笑>。あのね、お友達がね、年末ぐらいにすごい好きになったって言ってて、あの、なんか MV を見せてくれたんです。かっこいいでしょって言って。その時はふーんくらいだったんですけど、なんかこの間ね、あの、お風呂に入ってる時に YouTube で、

あの、前にも番組で、あの、お話ししたかも、なんですが、好きな YouTuber さんの、あの、映像とかを、流し見していたんですけど、なんか、ふいに、あ、そういえば、あの、お友達が、BTS 好きって言ってたから、見てみようって思ってみたら、そこから2時間置いちゃったの<笑>すごくないですかなんか、美しいものって何時間でも見てられるんだ、と思って。

私、だってお風呂から上がった後、またさらに2時間見ましたから。私ね、それで、あの、その、翌日か翌々日ぐらいに、なんか番組でね、日野さんにお会いした時に、日野さんに、な、BTS って何な ん, なんって言ってしまった。何<笑>な ん, なんお風呂で2時間も見ちゃったんですけど、っつって。なんか、その時から、

ちょっと好きになってしまって。でもね、私、あの、前はウインク聞いてたじゃないですか<笑>。<笑><笑>いや、なんかね、あの、ウインクはね、あのー、もう今は活動は、ウインクとしてはされていないのかな活動停止というか、休止というか、どういう言い方をしてるのかわからないんですけど、

あの、新曲とかがリリースされない状態なんですけれども、いいんですよ。私はね、ウインクの全曲、全衣装バージョン、ブルーレイとかが出たら買いたいぐらい、全衣装と、あの、あと振り付け完全攻略みたいなやつが出てくれたら絶対買いたいと思ってるんですけど、だけどね、もう、BTS さんはね、もう、今、

活動中の方たちなので、素材が無限にあって見終わらないんですよ。だから、もうしょっちゅうしょっちゅう見ちゃって、なんかあれ気がついたらすごい時間食い虫じゃん。まあって思ってるんです。<笑>終わり。